こんにちは。最適化について説明します。最適化というのは、ある制約のもとで、ある尺度での値が最適になるように調整を行うことです。これは、ニューラルネットワークの学習でも大事な考え方になっています。正解との誤差がなるべく小さくなるように、 ニューラルネットワークの調整を行うというのがニューラルネットワークの学習です。ですから、ニューラルネットワークの学習というのは最適化であるというふうに思ってほしいと思います。えー、ニューラルネットワークを一旦離れて、ちょっと別の例で、えー、この最適とか最適化ということをお見せしたいと思います。例えばこんなデータがあったとします。えー、これは、 えー、何十回も関測を行って、えー、データをプロットしたものというふうにイメージしてほしいと思います、えー。多数のデータがあります。そして、この時、近似直線を考えますが、えー、こちらは最適な近似、こちらは最適でない近似というように言っていいですね。えー、なぜこれが最適なんでしょうか なぜこれは最適ではないんでしょうか。誤差が最小なのか、誤差をもっと減らす余地があるのかというふうに思ってほしいと思います、えー。誤差というのは、えー、正解と、えー、今の値との差というふうに思うんですけれども、この時にこの青の直線をうまく調整すると、 誤差がが大きかったものがより小さくなるんで直線をうまく調整することで誤差を少 な, くとか少なくすることができるというふうに思ったとしましょうかこの時直線は上下に動かしたり傾きを変えたりするということができますそして先ほどの例では、えー、直線を 上下に動かしたり傾けたりすることで誤差がなるべく少なくなるように最適な近似を行っているというように見ることができます。えー、では最適化です。最適化とはある制約のもとである尺度での値が最適になるように調整を行うことです。今お見せしたのは直線を調整していました。 誤差がなるべく少なくなるように調整をしていました、えー。というようなことについて説明しました。どうもありがとうございます。